プロデュースするってことは、つまり、プロデューサー、なんだよな違うあ、そうだ。忘れないうちに頼んどこっと。色し紙し、色紙。あったなあ、プロデューサー。俺がアイドルになった記念に、サインくれよそうそう。家宝にするからさ。 からったら家族に自慢するんだ 父さんたち、びっくりするだろうなぁー<笑>うん、任せてくれよろしくな、プラディアさん ファン第一号か。えへへ、なんか、はずいな。でも、うん、わかったお礼書くよ完成俺、野球が好きでさ、野球選手のサインを意識してみたんだけど、どう よかったー<笑>せっかく作ったんだいっぱい書けるように俺頑張るようーん。あ, あプロデューサー ちょうどいいところに来た。相談に乗ってくれよ。これだよ、このアンケート。あなたの趣味を教えてください。とかってやつ。えへへ、そうなんだよなー。あ、プロデューサーも勝負してみる俺の弾が打てるかどうか。<笑> ああ、そうだった。そう、野球が問題なんだよ。だって、趣味は野球です。とか、そんなの全然アイドルっぽくない。 アピールポイントお、おープロデューサーすげえなんか、プロデューサーっぽいぜうん。そうだよな。俺の趣味は野球 野球が好きなアイドルがいたって、いいよなそりゃ、アイドルは好きだけど、俺なんかより、アリサの方がずっとアイドル好きじゃん。アイドルは好きだけど、俺、アリサみたいにやるのは無理だよ。 でも、野球だぜ。全然アイドルっぽくないし。か、可愛くないだろピ本当のこと…ピピピピピピピピピ 俺の趣味は野球野球が好きなアイドルがいたっていいよなわかったよプロデューサー俺、頑張るよアイドル界と球界を繋ぐスーパーアイドルか<笑>それって、すげえかっこいいよな よーしやってやるぜえ<音声><音声> だけど、プロデューサーあの衣装を選んだのってプロデューサーかわいいけどさいや気に入らないっていうか見てるのはいいんだけどこれを俺が着るんだろうなあプロデューサーアイドルになったら 毎日こんな衣装を着なきゃいけないのかま、まじか。こんなヒラヒラしたの本当に着るのか学校のあ、そ、そっか。アイドルの制服。 制服なら普通だもんな。さすがプロデューサーは俺のプロデューサーだな<音声>そっか。ああ、ビビった。 毎日こんな衣装ばっかだったら、俺どうしようって思っちゃったよ。見たよ分には嫌いじゃないけど、自分が着るのはちょっとな。なんか、はずいじゃんそれにスカートって動きにくいしな。 うん。あ、あれ。プロデューサー、これって、どっから着るんだろう。俺、よくわかんないんだけど。ええー、でもこれ、すげえ小さいぜ。頭は通んないよ。それに、フリフリがいっぱいで、引っ掛けそう。 はーい。あ、そっか。プロデューサーじゃ着替えは手伝えないもんな。ええー、またこれ着るの勘弁してよ。 お、おはようございますナモコプロの、長石スバルだ、です。よろしくな、じゃなくて、えー、っと、よ、よろしくお願いします、うん 別にそうじゃないけど。プローープロデューサー外こっち来てもうなんだかじゃないよプロデューサー俺今日は目立たないようにしなきゃって。 だって、俺、こんな言葉遣いだしさ、アイドルっぽくないだろ普通に喋ったら俺のこと、誰もアイドルだなんて思わないに決まってるじゃん。あるってだって他のアイドル、みんなすげえ可愛いし。だから俺、今日は喋らないの 喋、うん、らないったら、喋らない今日の仕事は、歌とダンスだろなら、そんなに喋る必要ないじゃん。そんなの俺が話さなくったって、他のアイドルが話すだろ俺は歌とダンスだけでいいの ーんえお、俺の声って、かわいいのかそうなんだ。自分じゃよくわかんないけど。そう言われると、なんか、はずいな。 でもさ、でもさ。な、そ、そんなことねえし俺は他のアイドルにおじけついたりしないぜもう、あのさ、プロデューサー。俺、ちゃんとアイドルに見える あだ、だから、そういうのはずいってでも、わかったよ、プロデューサー。俺、勇気が湧いてきたかもそれに、せっかくテレビに出られるんだ。俺が黙ってたら、ファンのみんなが楽しむよな 俺、話し方はあんまりアイドルっぽくないけど、頑張ってみるお、おはようございます、プロデューサー。 な、なんでもないですよい、違和感なんてないぞじゃなくて、ありませんよええ、本当かやったぜあ、ま、間違えた や、やりましたとても嬉しいですわいや、こうじゃないのかうぅ、ん、なんでうまくいかないんだやっぱり女の子っぽい喋り方は難しいぜそりゃ、アイドルだからな 他の子だってさ、可愛らしかったり、おしとやかだったりするだろ俺もアイドルなんだし、そういう喋り方の方がいいかなと思ってさ。頑張って勉強したんだけど、全然うまくいかないんだよな。 プロデューサーが言うなら、なんかそんな気もしてきた正直さ、さっきの言葉遣いは自分でも合わないなって思ってたんだ。やっぱ自分らしさっていうのを追求する方がいいのかもしれないよな。う、やっぱ、可愛いって言われるとはずいな。 けど、ありがとな、パラディオさん。そ、そうか。う、うん。 実はそうなんだ。頭ですっげー考えながらだから、うまく喋れなくってさ。確かに、こんなんじゃ俺らしくないかもしれないな。プロデューサー。そっか。<笑>そうだよな。俺、また気にしすぎてたみたいだ。<笑> このままでいいって思ったらほっとしたよ。ありがとな、プロデューサー プロデューサー。だ、だってさ、やっぱステージに立つってなると。こんなこと言ってちゃダメだってわかってるんだけど。胸が破裂しそうで。えよく眠れるど、どういう意味 確かに、疲れ切ってベッドに入った時って、すごく気持ちいいよな。なんか、肩から力が抜けてきた気がする。プロデューサーこれならなんとかいけそうだよ深呼吸を、わ、わかった。 やってみる。ふ<笑>ぅ、はあ。はぁ。なんか、さっきよりも落ち着けた気がする。視界も広がった気がするし。プロデューサー俺、これならいけるかもしれない 勝負どころそうだよな。勝負だプロデューサー俺、お客さんからストライクを取るつもりで行ってくるよ してくれれたおかげだだななうん、うん、それだけじゃない何も知らない俺に、いろんなことを教えてくれて、ここまで連れてきてくれて。これが始まりだっていうのはわかってるけど。でも、言わせてよプロデューサー、本当に、 本当にありがとな。へへ。じゃあさ、頑張ったご褒美くれよ。え、本当にじゃあ、明日の休みに、 キャッチボールに付き合ってくれるそんなことがいいんだよ。なあ、いいだろマジやった。それじゃあ明日、約束だからな。